君の夢僕にはさよならが言えませんさよならと本当に言う時は旅立つ時だと思っています悩んでいるとどうしても笑顔が作れなくてすまないと思っています今年に僕はす全てを頑張っていきます 全てということはこの命もそうです。僕には勇気があります。その勇気を今年に全部ぶつけてみるつもりです。障害者がこんな夢を持ってしまうと悲しいですね。芸能界に入って歌を歌って夢を与えたいのだけど、それができないなんて人に尽くそうと思っても、思っているだけで実行できないなんて本当にそう思っているのに。 僕、障害者のためなら、辛くても後悔しません。粗末って言われてしまうかもしれないけれど、僕には好きな歌という仕事でしか、人に尽くせないと思ってます。医者みたいに偉くはないし、手術で病気を治してあげたいと思っても、僕にはできそうもないし、好きなことを仕事にして何か役に立ちたい。僕にはそれしかできない。夢という、 目標がなかったら希望のない価値のない人間になってしまう歌が夢を与えるなら歌が心の支えになるなら歌は素晴らしいと思います他の障害者がこんな夢を持ってしまったらみんな諦めるのかなでも僕は最後の最後まで諦めない僕の大切な夢だから芸能界は ととかか金儲けとかいう人もいるでしょうでも僕はお金なんかいらない僕にとって一生の財産は健康だからだからこの本は置いて行きます必ず何かの役に立つでしょうし自分に足りないものが見えてくるかもしれません僕は知っています読んで自分で気づいた方がいいんじゃないのかなまた病気が 重い子の両親にも読ませてみせてください。足りないものが分かったらきっと少しは励みになると思うのですが、障害者